からやってまいりました。新宿でアクソと申します。よろしくお願いします。えー、先ほどもね。踊りでもう今日のパワーの 90% くらい使っちゃったんですけどね、えー、この会場をね。全力で盛り上げていきますのでよろしくお願いします。<笑>さあ、お客さん最初に行ってきますね。はっきり言います。私たちよさこい踊りは下手くそです。ごめんなさい。 会場祭りを盛り上げることはどこを準備も負けません今日は皆さんに楽しんでもらえればという愛の手を応援してまいりました皆さん日本代表の応援ってご存ですか日本チャチャチャ日本チャチャってです、ね、あれ私に用いましてよさこいチャチャチャってやったんですちょっと練習してみますよお手配しせーの、よさこいよさこいよさこいよさこ い, さこいありがとうございます ぜひね、曲の最初の音、中ほどにありますので、一緒にね、手拍子しながら楽しんでもらえればと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いしますじゃ踊り子準備をしましょうまた踊りのね、中ほどには踊り子が皆さんのことに伺ってね、一緒に楽しめればみたいな感じで、踊りを披露できればと思いますので、そういうもので一緒に楽しんでもらえればと思いますので、よろしくお願いします私たち進撃の役とも2020年からやっぱこういう状況にあって、 えー、特にね学生のメンバーも多いのでこの下吉のステージを一度も経験せず卒業していったメンバーもいますただこういった形 で, です、ね、今回開催をいただいて踊れることに喜びを感じながら精一杯援護したいと思いますじゃあ踊り子気をつけ見ていただくお客様にレイよろしくお願いしますじゃあ踊り子盛り上がっていけるか それではいりましょう新芸組アクションでアッパルリッポンじゃあお客さん最初からお手拍子いきますよはい行きます 今本日は、千葉県の境、お市祭り、さんの前。 サイト並びに、参加していただいたお客様に感謝、キョウスレッツありがとうございまし た, ましたアクト撤収さあ、ありがとうございました。栃木県大山市からお越しの新芸組、アクトの皆さん、